お見たましより来ました響く歌々書いて共演と申します、えー、今年初めてのステージになりますので、えー、と, とても楽しみにしてきました、えー、私たちは、えー、と皆さんに写真撮っていただきたいし動画も撮っていただきたいし、えー、と全然 SNS 等にアップして いいいい。ただだてて構いませんんんので、ぜひぜひひどんどん写真の方を撮ってくださいそして、えー、と私たち、えー、とよさこいの演舞最中に掛、えー、け声の方を掛けさせていただきますその際に大きな声を出すのでちょっと飛沫感染放射のたびにマスク着用の演舞の方をさせていただきますただね、えー、と皆さんに、えー、と私たちの目力できちん と,、えー、と楽しい演舞を楽しの見ていただきたいと思いますので、えー、と30分間楽しんでください えー、と私は踊り子の方に入りますので、うんえー、MC の小福屋さんの方に、えー、マイクの方をお渡しして、えー、演舞の方をさせていただきますお願いしますはいはいみなさん、はい、こんにちは小福屋ですええー、こ共演と一緒にね、この場所を盛り上げていきたいと思いますこんな時にね、こんな中で、えー、こんなけ人が集まったのは本当にいいことだと思います えー、せっかくなんでね、えー、今日一日楽しんで過ごしてもらえますようにいつも通りいつも以上に明るい気持ちで、えー、行っていきますのでお付き合いのほどよろしくお願い申し上げます<笑>さあみんな元気をいこうか<笑>では一つ目ガッサン構えあ 「山の渦巻きを咲かせる」「東から I'm gonna go!